はい あ, あ、いたかここだも一ここここ<笑><笑>いい回捕まえたのにカンいムが雪玉でさポンってやるからここ行ってんじゃん。<笑> そこ取ってないから別に俺は悪くないでしょ証拠ないから、うん、証言でしょ<笑>うで証言しかないから、ね、えどうすんのカメムシでしょカメムシってどうすんのえってかこれ見たくない人いるでしょいるだろうな<笑>見たくない人には見えないしてる見たくない人には見えないんじゃない？うわー動いてますよで、いくよ。うわー気持ち悪いえカメムラシってさカメムラシってカメムラシってさ<笑> うん、村っっててさ、さこれれれいいそそううだけどどなえ、うん、あれななえあののの出出すすと も, それも潰したたら臭ね最初あげーじゃんけんぽい はいこれでしょイエーイイエー イ, イ, エーイ俺いつもグー出す説をお前ら信じてるわけじゃないのか<笑>今グー出してたら勝ったじゃないかトはじめそうだねト最初はグーポイやるなはいこれでしょトうわぁぁセイキンさん<笑>よっしゃセイキンさんじゃねえよ長期 セ, セイキンさんのチョキ出していいセイキンさんのチョキじゃト出してもいい出し負けてるぞお前おい あ、向かってる簡単の方やっぱりえちょっと ど, どうせ輪ゴム使うしかないんかん<笑>で輪ゴム使うしかねんだええじゃあて ど, どうすりゃいいの俺無理なんだけどどうしてもいいよ別に家から駆除してくれれば外出すかうんこっち持ってくかドリブルしてドリブルして<笑>ジグザグにする必要あるうん映せないの え、どうすんの横ブイブイってやったヤーお前パターパターパターなんで<笑>パター何でやんのねえやめてそれなんかあ<笑><笑>のだなんならいいのいやなんでもいいけどね足いっえいやジョージアはおかしいジョージアに入れて外でこっちいや無理無理無理これでいこううわこいつヤバいやつだこいつヤバいぞ お前、臭いの出させんなよおいじゃ う, う、気づいたら外にいるぐらいの感じで行かないと<音声>ああお前ナイスすね。それナイスノアの箱舟的なな、うん、それに乗せておいやばい、いけいけ気づ く, 気 づ, く, 気, づく<笑>気づいたら<笑>気づいたら乗らないぞそれにおはいはい木だと思ったはい木だと思って止まったところいけいけいけ走り走いやもうおばあちゃんじゃん歩き方が<笑>マラソンの後だからって<笑> お前それごとやそれごとで<笑>いいけど ね, <笑>いいけどねあれ捨てちゃってんじゃん<笑>家の外に<笑>駐車場にあれあるじゃん今あそこにいる、ね、<笑>大丈夫かどうなってるの今度多分どっかしらにはいるからちょっと一回放置しよう危ねえ一回放置しようでいや一番いいでしょ一番いいねやりましたあっ待って待って待ってえ いいいいぞいいぞ回収できるぞ箱だけあ出た箱出 た, 出たあ場外場外ランプを場外ランプを見て<笑><味だ><笑>おばあさんじゃん<笑>ねえ汚い<笑><笑>汚くなってんじゃん お, お前<笑>お前テーブルに置くなよん<笑>いや汚いじゃんだってということでじゃあサブチャンネルでしたあ<笑>したありが